それではいそれでは次の留学ライフのトピックです。こちらのコーナーでは毎回留学中の生活にフォーカスを当ててより日々が充実する情報を皆様に発信しています。 で今回は元留学生そして語学学校創設者が語るバイリンガル留学ライフの極意と人生を変えるコーチングセッションについて元ファームスイングリッシュスクールの香横さんにお話を伺いますアロハ香横さんお世話になってます今日よろしくお願いしますアロハみさんいお願いします元留学生、えー、ファームスイングリッシュスクール創設者の香横パーキンスです 現在はヨガインストラクター、ライフヘルスコーチをしています。まずは簡単に私の経歴をご紹介させていただきます。大阪に生まれ育ち、短大での国内研修のキャンプで、ハワイからの講師との出会いを通してアメリカに触れました。その後、ペンシルバニア州で短期留学をきっかけに、アメリカと完全に恋に落ちました。 そして英語が話せる職場を目指しスターバックスに入社職場で今の主人と出会いましたその後転職でノバという英会話スクールに勤務ハワイで海外挙式の後、えー、ハワイでの挙式を手掛けるウェディング会社に就職しましたその会社でハワイの現地でのポジションが空いたことをきっかけに 主人とハワイ移住を決意そして1年後に主人の夢であった語学学校パームス・イングリッシュ・スクールを設立しましたやがて娘も誕生して全ては順風で充実した日々でしたが主人が癌で他界したことをきっかけに一旦日本に帰国その後アメリカ国籍を取得して サイドハワイに吹きパームスのスクールマネージャーのほかヨガの資格を取得し小学校やパームスで英語ヨガのレッスンをしていましたコロナ禍でライフコーチを学び現在はオンラインやロイヤルハワイアンホテルのヨガクラスのほかにライフコーチングのセッションも行っていますはい、えー、留学で人生変えられたんですね えー、バイリンガルになるためにあのコツとかポイントがあると思うんですがそその辺お聞かせください、はいはうですよね、えー、英語の勉強で私が実践した実感したことはまずインププッットトトした分だけアウすすることです新しいフレーズや単語を学んだらそれを使ってみることです。人の脳はそうやって定着するんですよね。 であとは脳トレと英語オンリーですノートレは勉強したことを生活の中で実際それも英語のみの環境に身を置いて行いますそして音楽はリズムとメロディーで感覚的に覚えやすいのでおすすめです私はビートルズの曲が大好きでよく聴いていました歌詞を読んで歌うことも大事でこれも楽しいアウトプットにつながります ドラマや映画も同じ理由でおすすめです。字幕がある場合、まずは字幕なしで見て、大まかなストーリーを把握。その後、英語の字幕のみで見て、で、拾いきれなかった言葉などを理解しながら、よりクリアに英語で理解します。で、最後は英語で理解したものとニュアンスがどう違っているのかな ということを日本語の字幕で見ながらああ、こう解釈したけどこんな意味もあったのかと理解をしたりあとは SNS の英語アカウントをフォローしたり英語で投稿することスモールトーク小話の達人になることもおすすめです。そして 5W1H の和法で誰が いつ、なぜといったポイントを捉えながら聞くことも大事だと思います留学中は何よりも好奇心と話を聞く姿勢がすごく大切だと思いますはい、そうですよねあの私はハワイアンばっかり聞いてて英語には影響をしなかったんですけどアウトプットとか好奇心は私も大事だと思います えー、と現在ライフコーチをされてるっていうことなんですが簡単にその辺も聞かせてくださいはいライフコーチは97年頃にアメリカで誕生しました人生を真剣に生きたいクライアントとその成長を支援するコーチが織りなすパートナーシップを意味します個人の分析で何が足らないかなどを理解して目標設定を行いメンタルマネジメント 心理療法やコーチングなどを通して豊かな人生や目標を達成するための考え方習慣などを学んでいきます今実は高校生から5年一杯の方までお問い合わせいただいてますね、えー、高校生もなんですね留学中にコーチング受けたりできますかはい、もちろんです長期だと最大90日でご自身の体とマインドを変えるお手伝いのほか 14日間でヨガや食事などでクレンジングするホーリスティックプログラムもあります留学中の時間を最大ね十分に活かすことができると思いますで他には、えー、個人のズームや、えー、対面でのセッションなどが毎月先着3名様まで無料体験を、えー、オファーしてます はい、えー、留学中の時間にちょっと人生考えてみるっていいですってみたいです、えー、とプロならではの留学の極意も勉強になりました、えー、と, ところで佳代子さんパームスのキッズの突然話で申し訳ありませんけれども古いプログラムは今年あるんですよね。はいあのやすててます、はい<笑> 2月20日から2月18日の期間で英語付けのプログラムで最高予定です。1日からでも参加 OK です。はい、ありがとうございます。親子留学の方喜ばれます。はい、えー、とバームス情報までお聞きしてしまいました。良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。